ど差別すんのか、俺次回女王とその、例えばそのスナック行っとってもです、ねえー、例えばここは童 話, 童話地区で、非常に、えー、今まで、えー、言われなき差別によって、えーえーその、住民や俺も含めて、非常に、えー、差別をされてきたと。でそういう 人権に対しての理解を、一人でも多くの人らがやってほしいというようなことは、しきりに自治会長は話をされていた、で金銭にまつわる、あるいは補助金、給付金等々の話は一切なされしませんでした、以上ですまあ、辻議員、倉田議員中心に、私卸の画策が始まった、その文書を書いたすぐり議員もそうです。 まあ、すぐ議員におきましては、私が議長を辞めた後副議長を下ろす解文書も書いてあると聞いております。まあ、そういうこともありまして、えー、私は議長として、えー、今まで田辺議長との間で、えー、トラブルになりました安住議員、それから桂議員、それから山路議員、間に入って、議員を守 る, 守るために議長の仕事を全うしてきたつもりでおりますが、これ以上、そんな裏でそんな不穏な動きのある、 議員のお守りをする議長は続けることがちょっと問題だということで、会派でまた相談させていただいた結果、議長を降りたほうがいいと結論いたしました。で、そのときに田辺議長からの圧力的なものはございませんでしたが、ただ、えー、先ほど岡村さんが何回も足を運んでっていう言葉がありましたが、田辺議長、田辺、えー、自事会長に呼ばれて、 行ったのは、先ほど言った公明の1回だけです、3月3日の1回だけ、あとは全員、いつも、えー、議会の方に、えー、来て、ちょっと話があると、でお前、議長どうするつもりやというのは、えー、3月議会終わったあとあたりから言われまして、私はもうその時会派での話も進んでおりましたので、えー、議長は辞めるつもりでおりますと、6月議会で辞めるつもりでおりますと。 ただおーただ、6月議会が始まりまして、すぐに、えー、市役所の3階の、えー、会議室に呼び出されました、その時には、えー、辻議員、倉田議員も含めて、他の議員も同席されておりまして、いきなり、お前6月に辞めると言うとったのに、いつ辞めるんやっていう同う喝がありました。で私は えー、6月議会で辞めると言いましたが、冒頭で辞めるということは明言しておりませんでしたし、6月議会の頭で辞めれば、6月議会が混乱を招くというのは目に見えておりましたので、事務局とも相談の上最終日に議票を提出するという腹を決めておりましたので、あなたにそういうことを言われる自由はないとあの、議会が一番混乱しない形で、私は議長を辞めさせていただくと言われましたが相当。 怖い顔れされて、どう喝されました。で、その後、えー、村田議員がそこの席に呼ばれまして、で、なんで村田議員が呼ばれたのかなと思ってました私の目の前で、村田議員に、お前、会派の中で、えー、議長になると言うとるやないかと、言うとるらしいやないかと。で、岡村さんに対しても私は堂々とものが言えるし、 議長になってもちゃんとやっていけると、こは の, の中で言うとるらしいじゃないかという、恫喝が田辺理事会長から始まり、で、一番きつい言葉だと思ったのが、お前議長になったら、俺、岡村議員にはいっぱい言うことがあるもんで、お前全部間、取り持ってくれるんやろうなという、理事会長からの言葉がありました。それで村田議議員は議長を にすするのを断念したと思っております以上、えー、議長の役選に関わる、えー、田辺会長の、えー、関わりと、それを引っ張り込んだ釣りグラタ、文書書を書いたすぐり、他の会派の中のどの議員が、まあ、全然関係ない議員もおると思いますが、市民クラブのメンバーは、そういうメンバーが混じっていたと、私は考えておりますし、 私がそんな議員の 中, の中で議長を続けて、辞、えー、表を決断したことは、正しい判断だったのかなと、今では後悔しておりませんし、ただ、この議会が一日も早く正常化することを望んでおります以上です。